今日は目指す最は目すすいきますいただきますうめ、ん、え、うんうん 今日はね、午後からずっと夜になったんですよ。待スての長い長い。いわゆる帰ってきて、こうやって毎日てるわけなんですけど、明日は明日ね午前と午後。 別々の競技があるんですけどもまあ行かなきゃねで実は昨日まで東京に行ってたんですその時の動画 けど恥ずかしかしまあ東京って便利ですよ。 ますただ ね, ね地元の田舎に比べれば物価は高いなあれう、ね、ちのスーパーだともやし1個そば9円なんですよ9円。 香菜なんかもまあまあまあ割と美ししていまして特に晩ご飯は魚フライ買ってきて食べましたけどもねうんもううまああったでしょそんなこんなでどうせまだど中っちゅうかみたいな感じだったんですけどもね 東東京はどっちにしろ来月まだ東京行きますんでその時はちゃんとした動画をアップしますねそれでは今日は短いですけどもこれで終わりにしますバーイ